皆様温かい拍手をお願いいたします どうぞ温かいお迎えくださいそまでは、あなかった様ですが、今お元気に、子供を呼び込んで、皆さんに聞きやすいです。 どうぞ。<音楽><音楽>